あのナルコは使わないからね。どうぞは使いませんよ。知ってるんですから。入ってください。<笑>どうぞどうぞ。踊れる方皆さんどうぞ。はい、それでは鮭三番お送りしたいと思いまーす。カバ 「おしりをふってんだ」「はいはいはいはいパンパンパンパンパンパンパン」「はいパンチパンチパンチパン」はい「ひだりさけふんさけふん」はい「チェッカーブ!」 光「にゃんこんさん」 ママーママ「はいマキ<笑>マキマキマキ の,、はい、マママママのごい w r e r u s t a r i n to s t a t to start t t get, g t get, t get, t t get, g t get, t t get, g t get, t t get, g t get, t t get, g t get, t t get, g t